私は1年半ほど前にコンタクトができないほどに両目が痛くて仕方ない状態が続いていました眼科を受診してドライアイの治療を受けていましたが数ヶ月経っても痛みは治りませんでしたそこで画像検査を受けたところ結果は緑内障の初期との診断でした 間違いかもとの思いで別の眼科にもかかり検査をしましたが結果は同じでしたその上医師からこの病気は20年くらいかけてゆっくり進む病気なのでまた半年後に来てくださいと言われました勘違いであってほしいと願いながら6ヶ月を過ごしましたそして 半年後に画像視野眼圧の検査をした結果診断はやはり緑内障でしたこのまま20年後いえもっと早い時期に失明してしまうかもしれないという恐怖で心は不安でいっぱいになりましたそれなのに唯一の治療である眼圧を下げる目薬を 刺すことも怖くてなかなか進んでできない日々が続きました私は一日のほとんどの時間をパソコンに向かって仕事をしていますそのためか最近では目の疲れもひどくなり目の奥の方の痛みも頻繁に感じるようになっていましたそして視力の低下も感じ見えづらくなっていました どうしよう、どうどなるんだろうと不安な思いはどんどん大きくなっていましたそんな時に4月10日の横浜での会議に参加させていただけることになりましたそしてけしさんのセッションを直接受ける機会をいただきました私はけしさんに「失明したくないですよろしくお願いいたします」 と伝えさせていただきましたたけしさんとタたシし軍団さんにセッションをやっていただいたところ最初に目の前を覆っていたような膜みたいなものが取れた感じがして圧迫感がなくなりましたそして気づくと目の痛みがなくなっていました 1週間後の2回目のセッションの日には左目の奥の痛みと目の重みを感じていましたセッションに入るとたけしさんは「奥から取っていこう」と言ってくれましたたけし軍団さんが肩と首をつかまれた瞬間に空間が変わったような感覚を感じました その直後目の奥の痛みが消えていましたセッションをやっていただいた後はいつも目の前がパーッと明るくなって軽くなりますそして不安が希望へと心までもが軽く変わっていくのを実感できます本当にすごいです20年くらいかけて 悪化すると診断された緑内障です見えているものを取ればいいだけのたけしさんの言葉に頑張ろうと思える安心をいただいていますたけしさんこれからもよろしくお願いいたします